遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるから ずっと昔の記憶連れられてきたこの星で君は願い続けてた遠くで煌めく景色に飛び込むことができたのなら一人孤独な世界で祈り願う夢を描き未来を見る逃げ出すよりも進む 君が選んだのなら誰かが描いたイメージじゃなくて誰かが選んだステージじゃなくて僕たちが作って一人決して一人にはさ せ, せないからこの日に生まれたことこの世界でいちきつけることその全てを愛せるようにねえいっぱいのああ祝福を君に